演武開演どうも私のズレズレなる日常演舞さんですよねはいというわけで本日はこちらこちらローソンのキャラメル巻きアドのアホガードを飲みたいと思いますうんキャラメル巻きアドとかいうのは結構ありますアホガードなんてコンビニでやれるんですねこれがきていんでなマニラアイスもいい感じに浸透してますしねそれでチャンネル登録よろししくお願いします このアホガードからいただきますアホガード結構多めに入ってアイスクリームの冷たさと思いやださが ひと見事にマッチしていて美味しかったですただもうちょっとアイスを溶かした方が良かったというかこれ完全に自分のミスなのですが部分もありましたのでこちらのペーストとさせていただきますで、そのキャラメル巻き合うとこちらも、ね、キャラメルの苦味、甘みがこちらがふわっと広がってきて口当たりの良い、泡立つもりシューっととろけてで ファミリーマークのキャラメルラテと同じくらいこちらも美味しかったですというわけでこちらもぜんさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいですエンブシュ